はい、えー、日田市の出後、えー、市の保存場所にようやく着きました古い資料でしたら、えー、中央公園まででも迷い検索し直して駅北公園に行くのにも環長街の田島 町の方を行ってしまいまいではせっかく信号も保存されてるのにこれではちょっとかわいそうですねでは近くへ寄ってみましょう。 まあ、理由からして中央公園の再整備でこちらに移されたんだとは思いますけどそれにしてもちょっとボロボロすぎるのがかわいそうでなりません。 それに現役時代ありえない色で塗られてるのもちょっと信じられないですまあ駅名表はこんな感じやはり作り直していただきたいと思います やはりこれができないんでしたらやっぱりクラウドファウンディングで豊後森に持っていってほしいとも個人的には思います、はい、まあ新しいけど踏切も保存されております フェンダー部の後部部分はこんな感じです逆側はフェンスが張り巡らされていけませんのでこれで終わります